ステップ4、マックスウェル方程式2つ目。これがガウスの方程式なんですけれども、さっきのやってたのは電波なんですが、今回は磁場としては計算してみましょう。これが先の9乗なんですけれども、一緒にはしたいと思いますが、フラックスを計算してみましょう。今回は磁場です。そして、さっきの 概念としては一緒に計算してみるとどうなるんですかね。例えば、この右側 に, にはあるのは、これがまあ QB と考 え, 考えられると思いますが、そうすると、この相和になるんじゃないですか と, との想像できるかもしれません。ですが、これが、この QB って何ですかこれが、 磁気単極子にはなるんですかね。マグネティックモノポール。で、それがありえるんでしょうかね。本当に世の中にはあるものかどうかですよね。そしてこれが、まあ、今のところにはそれがないと思われています。そしてこれ、まあ、これが我々知っているうちにはそれがないんですが、もうちょっと見てみましょう。 例えば、これが磁石なんですが、えっ、ー、と、ノースとサウスがあるんですよね。えっ、ー、と、北と南なんですが、えっ、ー、と、これが、まあ、皆さん、子供の頃から遊んだことあると思うんですが、これが、えー、と、分けるとどうなるんですかねえっ、ー、と、北の部分 と, と南の部分には別々にできるんですか そ, うそれができてたら、磁気単極子にはなるんですが、これが半分にすると、 二つの磁石になりますよね。でも、二つとも、ノースとサウスがあるんですね。えっと、北と南のところにあるんですが、そしたら、こういう分けることは何も役に立たなかったんですね。そして、これが、いつもそのノースとサウスがありますので、まあ、単極心はないと考えてるんですね。そして、これも、あの、 世の中にはまだ見つかってないので、理論としてはあり得るかもしれないんですが、世の中には見つかってないものなので、ないんじゃないですかと考えられるんですね。そして、これが、さっきのフラックスの計算の手法としては、どうなるんですかねそれが、閉じた表面としては計算したいんですが、いつもこの世の中には必ずそれが、と North と South の部分、両方がある磁石を入るんですね。そしてこれが、先の表現が、まあ、これが、いつもプラスとマイナスがありますので、必ず逆の方向なんですよね。プラス9とマイナス 9b なので、まあ、いつでもこれがゼロになります。そしてその閉じた表面としては、それの、の、 面積分を取ると、その磁場 の, のフラックスは必ずゼロになります。そしてこれが2つ目の方程式になりました。